皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月14日、今週のバンマの塔は、生まれて初めて4の祭壇を最初にやりました。4の祭壇を最初にやる理由は、そもそも4の祭壇は、ギラムマジックが使えないからです。言われてみれば当たり前ですが、言われるまで気づかなかったというアレですね。 ただしこれは、毎週全部やるというのが前提のお話です。大紋章の合成が終わりかけの私にとっては、1と2の祭壇をやるだけで十分かもしれません。報酬を全部回収しても、大紋章の破片6個分しか差がないからですね。なんだか本当に1と2の祭壇をやるだけで十分な気がしてきました。今までずっと毎週全部やってきましたが、来週からちょっと考え直すかもしれません。というわけで、本日の動画は以上で終了です。